はい、ツリーさんがいらっしゃいますよ、お部屋に床暖房がついて、そして、そして、ここがおここここここい、しい広いこのスペースがあれば、孫さん、喜ぶなぁ。 こっからちょっと今日は天気悪いけど曇りなんですがお花見が部屋からできてしまうという、はい、こんなところに眼鏡が入ってったら壊れるからねだから多分ここに原田さんが住んでたらこれはグラさんになるわけですああそうですね<笑>で読み物が漫画になってますね多分そろそろ決断の時ですよはい、えー、私時藤が決めたのはこちらの物件になります ましたね。まあ、はいでこっちら玄関なんですが、うん、何やら怪しげな空間が、うん、扉がいきなりあるはいはい何、はい、すかおこちら靴の収納ですウォークインシューズクローゼットなんとこんなところがあるのかすごいねこれは初めてですねウォークインでああ かかインそろそろ出てくるかなと、はい、オープンフローゼットですねはいこれも広いこれも結構広いですああ奥行きもあああります ね, ねはいはいクッゲーマーの人ぐらいだったらここちょっと寝れると思う寝れる大丈夫なるほどいいじゃないですかはいそして次の部屋がはいあ次の部屋があここはお手洗いでしたトイレですかはい ね、はい、こっちちゃんと手すりもありますしはいはい手洗う場所あります手洗いあるね、はいで、クリーンズアクリエットペーパー置き場はいこちらお風呂場で洗濯機ですが洗濯機置きはなんかでかい気がするな、うん、あ、本当だ横に広め目な大きいですねききいいのが置いてるのかもしれません、はいはい 広いろ、ね、いですね、これそうそうでお風呂ですはいおなんかあれここちょっと変わった形してますよああこれ座って半身浴がこれ多分できるんじゃないですか、はいは い, はい、いいねこれ ど, どうそういう作りですかここに座ってちょっとにあのミストサウナ使えるんですえミストサウナはやばいねミストサウナ出てくるんでそういう使い方もできます、ね、ええー、これ出てくるやつね。 ストーサロンは超気持ちいいよ。本当だ。あ本だ、本当だ。これいいね。毎日やりそうだわこれす。すごい。広い。広いっすよー。これは広い。はい。これはこれ広いね。広いし。これなんと、うん？出ました。出ました。逆光、ちょっとこれ合うかな。 ちょっと寄っとこうかなスカイツリーさんがいらっしゃいますよ。ちょっとうしてさあこてんんななるるでいすめやつねほどちゃんと区切って があれノーマルクローゼット。こ れ, これはそうですね。何そに当たるんだろう。何度使いなんと扱いです。はい。なんと。なんと。あ、本当だ。あ、そう。何でもい何とって、何度て。何とって何っ、何, って何だっけ。これ何使、ロミツコの収納みたいな扱いになってくるので。あ、これで高さが結構あるので、うん、中で棚組んでもらった方が上まで使えてるの で, で,、ね、で、まあ、収納としてはある。るど力がかかと。 ですはいはいうもゃなんかちょっとまた散歩口でして十分でしょうね。僕も これオーブンレついてますねいますはいでゆっくり締まるやつあっこれるうんゆっくり締まるマリーの皆さんおなじみはい直線聞きました出ました全部ついてますねでこっちがもうほぼ食器だな完璧ですいやあきなおしゃれだわこれ で上が上がガラス張りなんかこ れ, かこれはワイングラスとかじゃない？そうですね。グラスきれいなグラスとか入ってれしゃるわね。レザーレ こ, こっちにもなんかありますね。これこれ何？うん。ここいっぱ い, 入 る, ここい入る。はいはいはい。下も同じお入る。ここいも見てないですここいここい。サンウルですかね。そうそうそう。じゃあここは？ もうそろそろろ出てくるかもよ。いないいいいいいなな部屋に床が入出た屋にも入っててまままます出たたたこももははのさささせせだきましたか、はいはい、もうつけごございませんんんんずあちらに見一一回回めカイツリーさん、はい 正面、リビングからの窓の正面に見えますこちらがまずですね素晴らしい人。あとなんと、はい、3LDK なんですが、はい、全部屋に床暖房がついている出ました床暖房とエアコンもしっかりついてますので、はいまあ、まず作りがしっかりしてるんで、うん、そもそも部屋の中に入るだけでもちろん暖かいんですけど、うん、それに加えて床暖房もあるので、うん、なかなかね っていうか俺い俺聞たこことない全ンン、えー、なるほど、まあ、ここはハイグレードですねました、えー、うう自信を持くくはいワープしてきました。うん こ こ, はえー、とここはですね、えー、と目黒のほ、えー、物件でございます、はいはい、じゃあ早速見てみますか、はい、行ってみましょういい、はい、まずここがトイレでございますねはいーでやはりいろついてますねはいはいはいはい こ, かな こ, こはこ れ, なんすかおこれはこれすかおこれははい部屋その位置めっちゃ日当たりいいねここはそうですね はい は, いはい、はいはいはいはいはいはいここにね十分なスペースあるのでここは寝室、うん、寝室かまあ配信する部屋どっちにするかっていう感じですよね、うん、なるほどなるほど、はい、あのラックパワーラックとかもあるんではいはいそれを置くには十分なスペースがあり広いそう、ね、クローゼットもあるはいはい十分ですね この扉が何でしょうか。これはんおお。洗面台、洗面所、お風呂ですね。風呂、そして、はい、ええー、洗濯機。はい、はい、はい、はい。お風呂気になりますね。おお、広い。これ広いですね。広いね。うわ、広。しかも、あ、ここ座れるタイプ。やばいや、大半身浴とか。はい。これは広いね。広いっていうか。 深いね。あ、そうですね。深い。うん、ああいい。豪華で、あ、ちょっともうかぶせるやつがあるんです十分です。はいはいはいそしてそして。これわーいこれまぶしも広いね。いやこれ珍しこっちなのかな。はいはい。うん、これなんかドキドキやっぽいですよ、うん。なんとなく。ここそうっすかね。いけそうじゃない？うん、全部今のしかもあ。しかもこのスペース。 ちょっとある の, こ う, いうのこういうの嬉しいいねこうい う, いああこ う, いうちょっとこうデッドスペースの思われがちだけどいろんなことができそうなこのスペースがあれば孫さん喜ぶな、はい、<笑>寝れますからね<笑>、うん、あれここでいいいい、ね、こういうところ確かにそう一人一人いいですいいですじゃあ孫スペース、ね、孫スペースじゃあみっちゅ孫さんの家もなぜかこういうスペースあるんですよ本当、はい なんか落ち着くんだよね、うん、そういう感じ。人ってね、はい、物置になったりするんですけどわかる分かるいいっすよ順調ですよ、はい、この物件じゃあここはいリビングですねこのリビングこれまたなんか全体的にい日当たりが い,、うん、いいですね窓がいい感じでね、うん、眺めもはいはいはいいいですねでこのキッチンも、うん、3個口3個口これもやっぱいいっすね、うん はいはい絶対全体白で、うん、あいいわ安心感物を置いたり入れたりでそうはいはいはい、はい、で,、はいはいはい、でこれこっちとあっちの部屋が繋がってるんですねベランダでどっちでも外に出れる本当だ あ, 当だあこういう作りだからこれあれじ、ね、ゃない物件の中で言うと そのフロアそのフロアの中である一番いい部屋になるんじゃないのかな角取ってはい、はいはい、そうですね角部屋ってことになりますね角取っててしかも何かこちょっと出っ張ってますね、うん、だから日当たりがいいんだ、ね、ここまで見てみましょうかこれは、まあ、出てくるんじゃないそろそろそろほらマジで絶対、ね、いるだろうなと思ってたんですけどいないああ<笑>広い めっちゃ奥行きあるじゃん。こうさん来た時ここがな。ここもう第二の孫スペース。スペース。いい。寝れますね。絶対寝るよね。なるほど。ここに。収納 つ, つここら辺にね、あの旅行バッグとかみたいな。これは広 い, い, いですね。素晴らしい。電気もつけた。おーおー。どんどんつけます。いいっすね。ここは素晴らしいですね。 申し分ない広さなるほどだ一部屋リビング以外に広い部屋があると、うん、そこで、うん、あの配信とか、まあ、ラックとか置こうとしてたんですけど、うん、両方置けちゃうぐらい広いん で, で、ね、ちょっとどっちにしようか迷っちゃうぐらいですよ こ, こにしたらはいこちらの物件はですねもう広さ申し分なし、うん、あとり日当たりがこう非常にいいの で, そ, でそれ気持ちいいですね 他の部屋 も, でも全体的に全部の部屋、ね、日当てるって良かたですねここそうですね、窓もあって、うん、こっちとそっちがあのバルコニーでつながってるっていうのも、なんか面白いなと思いますし、でもう1個の部屋も、ちょっと、ねあのね、細長いスペースをどうやって使おうかなとか考えるの面白かったりもするんで、うんはい、そういった意味でも、ここ、本当に申し分ない物件ですね。お有力じゃあちょっとそれを記憶しながら 他も見てみますか、はい、行ってみましょうはい着地しましたうんで今回はほうモデルルームということなんですよ、はいはいはいはい、早速見ていきましょう見てみましょうはいうやっぱ家具が。 モデルルームなので本来はこういうふうにして、えー、使いますよという配置がされてるわけですよねよくできた玄関、はい、これずーっとフラットだねあでもそうだこれこまで玄関なんだろうねこれここまでいやでもどっかでかで区切のなそういうことになってるんでしょうね、はいはいまあ、おそらくここにここまでが靴で、はい、入れる靴で入れる、はい、収納はいはい、はい、ありますねこっちもそうでしょう、はいはい ちも、はい、はいはいはいもう慣れてきました、ね、<笑>はいそして左にお手洗いか、はい、あお手洗いですはいさすがモデルルームうんなんかちょっとね こ, っここにですねいいです ね, いいですねこんな草草葉っぱがありますよはいトイレで で, で反対側はい、お風呂もう玄関の近くにまとまってるわけですねでれ助かるね、はい、でもこういうのねそうですねはいはい。はい あってはい、あお風呂もおしゃれだな、まあね、こういうふうにしてまっでにこれ、はいはい、でも気持ちいいもんですね。うん 三面、あら、これ大丈夫か、こ、う、れ、ん。あ、こっち。はいはいはい。もうしまうと。うん。これ十分、うん、十分入りますよ。うん、おお。家具があると、映えますねいい。モデルルーム、さすが。はい。こっちキ ッ, キッチンから。はいはいはい。まあ、ここでね。料理したり。参個口献。はいはいはい、はい。ある十分ですね。い いいいいいですよいいですすよよなるほどはおーああーっそしてこれこの部屋最大の特徴じゃないですか こ, でいい、ね、こっち。 こっからちょっと今日は天気が悪いけど曇りなんですがお花見が部屋からできてしまうという、はい、はいはいはいじゃあいい感じで船 も, 船も通ってますね桜ですからねこれはいいねここのやっぱこれ角部屋ですよね、うんうん、ここの部屋ならではの楽しみ方がか スマートホームサービスなんかいろいろ連携してるみたいですよねはいは い, はい、はい、多分電気つけたり消したりとかとか、うん、エアコンの動作もおそらく声でなるほどできるんじゃないかなとやっぱさすが最新のうん新築だ し, 築だしはい電気オフっていう ね, ね設定をすると、ね、多分なるんでしょでなると思いますそ ちょっとコンパクトあこれそうですね今まで見た物件に比べるとあともう一部屋あるということなんですが、はいはい、コンパクトはコンパクトですねで両サイドにクローゼッ ト, ゼットあ二2個あるんだ、はい、でもやっぱなんかおしゃれだな、はい、これとかも眼鏡 ほ, ほら見てこれあこんなところに眼鏡が入ってたら壊れるからねだから多分ここに原田さんが住んでたらこれはグラさんになるわけですああそうですね<笑> で読み物が漫画になってまはいベッドルームがあって、はい、もう一部屋こっちにああまあ、はい、おしゃれ机デ ス, デスクワークというか、うん、まあ時々もし住むんだったらここはもう時々はになるんですかね配信部屋になるんでしょうね、うん、あとはもうちょっとスペース欲しいですよ ね, ねもしトレーニングどこで済むのになっちゃうねそうですね確かに確かに、うん まあ、この物件のの感想をお願いしますこの物件はですね、えー、ちなみにお値段をまず聞いてよろしいでしょうか、はい、ティー・ブリッジさん、はい、34万円です34万円、はい、なるほどやっぱ新築という言葉ってねなかなかのお値段しますね、はい、それで、えー、とこの部屋の感想なんですが僕が想定する、まあ、理想とする物件はやっぱ僕の配信する部屋というのが まあ、必要でしてそれがちょっとねここだとちょっと難しいかなという感じになりますのでまあじゃあ僕には合わないかなと思うんですけどでもやっぱ新築でね桜の時期なんかは川に面してて本当に部屋からお花見できたりとかまたこのシックな雰囲気がいいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど。わかりました はい、じゃあそういうわけで時野さんはいいろいろ見てきましたけどはいい、本当にねさまざまな物件を見させていただいて中にはね本当に面白い物件もあったりしたんですが、うんえー、私時野が決めたのはこちらの物件になります はいどうも皆さん、こんにちは。ロート G の時藤でございます。えこちらの方に引っ越してきまして、まあ、ここでね、練習したりだとか、配信したりだとかさせてもらっているんですけれども、えこのロケね、結構長い間させてもらいましたよ。半年ぐらいやったんじゃないですかね。もうね、行くたんび、ふたんびにどっかでね、クローゼットあたりから原田さんがドッキリで出てくるんじゃないかと思ってね、結構心配してました。まあ、そんな感じでございますが、まあ、仮にね、また、え引っ越しなんかする機会がありましたら、 えー、よろしくお願いいたします。それでは、また